9月24日土曜日のヒナの様子です。何やら今日は騒がしいですね。ヒナたちもテンパってます。何があったんでしょうかダチョウは一匹がテンパるとみんながテンパるので大変です。早く落ち着いてくれ。以上